皆さん明けまましておめででとうございますす温泉はずきです2023年も YouTube 頑張っていこうと思うので是非見てください今年もですね私沖縄に行ってきました今日は温泉の動画じゃないです沖縄に行ってきまして去年ちょうどこの時期に同じ動画を上げてるので知ってる方はたくさんいると思うんですけども今年も行きましたよ沖縄にある e f s の新年福袋ですね の福袋を買いにダッシュしてやってきました福袋のゲットの仕方結構あるんですけど買いたいなっていう人は前回の動画を見ていただければ買い方説明してますのでこの辺に置いておきますねそちらを見ればどうやって買ったらいいかっていうのがわかるようになってます去年はすごいんですよサンローランとバレンシアガの福袋を買いました今年はブランドはちょっと変わります毎年違うブランドが結構なってるっぽいので今年は違いましたでも今年もね目をつけて早速一番に並んで一番に走ってゲット ししててききたたのでで紹介していいいいととと思いますということで今年もやってまいりましょう新春イブランド福袋開封の儀今回ゲットしたブランドさんの紹介をさせていただきたいと思います。まず、バレンシアガ。去年はサンローランだったんですけど、サンローランがなくて、今年はジミーチューでした。バレンシアガ一つにジミーチュ二つゲットしてきましたので、早速、開封の儀していきたいと思います。いきます。超楽しみ。これ多分、バレンシアガなんですよ。<笑>ちょっとなんかあの、袋全部一緒なんで。 わかんないんですけど、まず開けていきたいと思います。で、私はえっとサイズが30。 4とか。靴のサイズだと35とかなんで、靴がなかったんですね。なので、今年は1個です。これが、服と何か小物が入ってるよっていう情報だけ分かってます。で、何が入ってるかっていうのもですね、ここにタグがかかってるので、そのタグを見て調べれば、だいたい分かるようになってます。これはここだけの話です。この動画を見てくれた人だけが得する情報として置いておきますね。では、行きますレレ何が出るかなバレンシアガのハンが出てきた。服ですね。ちょっと待ってくださいね。じゃだん まず黒。なんだろう。シャツシャツかなイェーイすごい可愛いかも。待って、やば可愛いあっ。あっ。愛 い, い待って、可愛いめちゃくちゃ可愛いシャツですね。これ私見たことあるわ。ウエストの部分で、こう、キュってちょっと縛って、着ることができる服。サイズ34。私のサイズです。あれ 34だけど。<笑>大きいかもしれない。大きいかもしれないけど、可愛 い, いしかも見て、後ろにちゃんと、ロゴがね、入ってますね。可愛 い, いえ、めっちゃ可愛くないですかこんな感じ。マレーシアガのシャツ。まず1枚、シャツ、出てきました。そして、まだありました。次、入れだしたかな。2枚、2個入ってますね。こちら、すでにかわいい。 ロゴがめっちゃ大きく書いてあるマフラーです。ね、え、かわいい。かいい。かいい。ロゴ入りマフラー、ゲットです。この二つセットで、確か十万ぐらいの福袋でした。十万円なり。はい、マレーシア側マフラーとシャツです。次、ジミーチュウ二個ゲットしたので、ジミーチュウ一個ずつ開封していきたいと思います。じゃん。こっち開けていきます。小物とね、バッグっぽいの入ってる。まず小物いきます。じゃん。 だろうあ待って私すっごい財布欲しいんだけど財布めっちゃかわいい「シミーチュー」って感じまず名刺入れ1個次めっちゃおっきいのある何だろうおっでんえ何だろうめっちゃでかいこれねちなみに福袋自体は6万5千とかぐらいでした名刺入れだけどその値段いってるよえ待ってかわいい バッグあショルダーもできるめちゃくちゃ中入るよじゃん。こんな感じえ、すごい見て、可愛いのり真っすぐヘビロテだねはい、こんな感じジミチュのバッグジミチュの1個目の服袋は 嬉しシです。こちらのバッグでした。もう一個、耳中ゲットしてるんで、開けますね。じゃだんこちらもね、外から触ってね、イボイボがあったんですよ。なんでバッグだと思うんですよね、一個。てか、一つだけ嫌だなと思うのは、さっき、あの、バッグと全く同じバッグが入ってたら、嫌だなっていう、思ってます。ちょ不倫にならないといいな。ちょっと待って、怖い。行きます。で、待っ<スイッ><スイッ>て、<スイッ>フ倫になっちゃった待ってまず、待って。ま、ず待ってね ねえ、ね、2個並んでるの買ったんだよねマズ、ま、ったあこっちの小物が違うっぽい<笑>いや一緒説明ミシーでえ待ってえ<笑>待ってえ待っ て, 待ってね一緒なんですけど皆さん気をつけてください福袋っていうのはこういうことが起きますねシーンなんだけど きますね、もうね見なくとも分かるだって一緒だったもんねえ<笑>ねえねえ、ね、色も一緒なんだけどえ無理ねえはいもうね皆さん見ましたねさっきねはいマッチバックです2個、はい、ほらわい汚れてもいいね貝があって<笑>ねえ<ー><笑>もう 福袋ってこうだよね2個並んでるものを買ってはいけないということです皆さん気をつけてくださいねえすっごい楽しみにして帰ってきたのに福袋は終わりです超ショック<笑>ねえマジかものすごい走ったんですよ何時間も並んで、で同じものをゲットしてきました はい。2023年の出だしはこんな感じです。ちょっと、じゃあ、あの、気を取り直して、私が、お正月に、DFS で、福袋ではないけど、メンゼで買ったものとか、まあ、メンゼじゃないけど、気に入って買ったものを、ちょっとだけ紹介させてください。このまま、ついでにここで開けちゃいますバンプラダ買いました。はーい。私ね、プラダ超好きなんですよ。プラダとビトンとシャネルがとにかく好きな子なんで、プラダはい、でんこちらはですね、ババーン私が、 沖縄の bf です。であった免税なんですよね。プラダ持っちやすくなってるんですよ。だからプラダはね。沖縄で買いがち見てほら可愛 い, い。キャスケートです。見て欲しいんですけど、後ろにね。ロゴが付いてるんですけど、被るとロゴがね。見えなくなるんです。こんな感じで可愛くない。めっちゃ可愛 い, いと思ってね。これはねゲートです。味がない感じが好きですね。このプラダの可愛 い, いですよ。 はい、そして、プラダもう一個買ってます。はい、こちら。プラダはね、結構安いんでね、買いがちですね。免税は、シャネルとビトンとグッチだけならないんですよね。それ以外はね、全部免税なんで、だいたい 10% から 20% ぐらい安くなってると思います。こっちら何をゲットしたかというと、はい、これ。はい、こちらでーす。かわいいでしょ。 髪の毛に留めるピンこお腹ロゴピンがねとにかく可愛かったんではいこちらもちょっとだいぶ安くなってたのでゲットですはい次バーンリオールゲットですリオールも免税なんですよねなんで す, すっごい並んでますね行列ができてて並んで買うしかなかったんですけど行きます。じゃん。ほらデニムのねジャケットですこんな感じですはいこんな感じ可愛いでしょ なぜだかよくわかんないんですけどもなんかこの袋がついてきてるんですよねなんかね使ってくださいってことでしたデニム入れるんですかって言ったらねそうではないらしいです袋だけついてるらしいですでこのねデニム超かわいいの後ろにねほら囲ボがねあるんですね春にしっかりたくさん着ますかわいい次はいこれメインですね今回一番高いお買い物しました、はい、こちらビトンです私ねビトンもめっちゃ好きです シャネル、ビトングあプラダが好きなんですけどビトンも本当、めっちゃ好きですねシャネルとビトンが並ぶ感じで好きです。ダーン拭くです服はいこんな感じナイロンパーカーみたいな感じでこうなるんだけど11月でたばっかったの新作でジャケットっぽくも着れるしアンピっぽくも 着れる首元がねめっちゃこの紐の部分がねここにきてすごい可愛いんです着るとマジで本当にこれね鬼皮でしためっちゃ可愛い多分ね金属の可愛さが伝わらないでも可愛いんですよこのね紐の部分が可愛くてパーカーになってるんです後ろがワンピンっぽくも入れるんだけど伝わんないねとにかくね着たら可愛いです本当にめっちゃこちらが私の今年の一番高い買い物です はい、ということでですね私はちょっと悲しい出来事が<笑>起きましたね<笑>イメー中がなんと互角の髪が一緒ということで 気をつけて買ってください。全部で何個ぐらいかなジミーチュが多分13個ぐらいしか多分なくて、とにかく急いで並んでる2個ベって取って買っちゃったんですよね。なのでよくよく触ったりとか確認して確実に違うものが入ってるものを買うのをお勧すすめします。値段別にもなってるんで、値段違うの買えばよかったなって後悔してます。はい、皆さんお気をつけてください。私みたいにならないように。はい、気をつけてください。ということで、また次の温泉の動画でお会いしましょう。 楽しかったですまたね